もうすぐ春ですね。恋をしていませんか。春恋早く。まさチャンネルをご覧の皆様こんにちは。まさチャンネルのまさでございます。今日はですね2月9日。風が強くて寒い。で今日はね何をしているかというとですね。 秩父ふだしりりツーリングの撮影をしております先々週か先週かな1番から7番まで行きまして今日は8番からなんですけれども秩父ね札所巡りを巡るとき、まあ、秩父札所巡りに限らずねこういうお寺さんにね御朱印を書いてもらうっていうときにはですね お釣りのないようにお願いしますっていうのをね、皆様結構言われてるみたいで、私もですね1万円を両替して、ですねそして御朱印をもらうようにしていますので、まあ、マナーとしてですね、その辺は、札を巡る方は守っていただけるといいんじゃないかなと思いますさてさてさてさて、今日ですね、そんな秩父へ向かう道中ですね、山、川、山川豊かです。山川豊かの中で 皆様とお話をする内容はですね、まあ、なんとかウイルスがねまあ、蔓延していてですね、まあ、昨年1度目の緊急事態宣言がありました動画内でね私は何回か言ってるんですけども接客業をしてまして1度目の緊急事態宣言というのはですね非常に苦しい思いをしました接客業ですからもちろんお客様が来ないと仕事にならないんですけれども お客さんは自粛してるわけですからね、やっぱり来ないわけで、非常に苦しい思いをした1ヶ月間でした、でその後ね、緊急事態宣言が明けた後にですねさばききれないほどのお客様がいらっしゃって、それをね、お断りしたりとかするのもですね、すごく心苦しくてですね、1ヶ月間、売り上げがほぼない状態からですね、 次の月にはですさ、ね、ばききれなくてお客様を断るっていうこの気持ちですね、どのくらいきついかね、皆様も想像していただけるんじゃないかなと思いますし、同じような気持ちの方もね、もしかしたら見ていただいている方の中にいらっしゃるのではないかなと思います、そしてですね、今回2回目の緊急事態宣言が発令されております、1度目の緊急事態宣言ほどではないんで、助かってはいるんですけれどもね。 やはり多少なりとも人の動きが少なくなっているからこそ、だんだんだんだんです、ね感染者、新規感染者数の数も少なくなってきて、もうそろそろ緊急事態宣言も明けるかなといったような空気感ではありますね、それでね、こよく言われている新しい生活様式とかっていう言葉が出ているではないですか。でこの、ね、新しいい生活様式についてね 今日は皆様とちょっとディスカッションしてみたいと思うんですけども、<笑>ディスカッション<笑>まあ、その中でもね、まあ、一番私たちの生活になくてはならなくなったものっていうのがありますね、マスクです。まあまあ、で私はね男男なので男ので立場と 女の立っというのは、これはね、全く違うんです、実はマスクに対しての考え方っていうのは、男って結構面倒くさいなとか、まあ心配でしっかりかけてるとか、いろんな空気感の方いらっしゃると思いますけれども、かけた、マスクをしたところでね、何のも不便もないというかねうん、ちょっと難しい表現なんですけど、端的に言うと、メイクしてないので、マスクしようが、取ろうが、まあ、別にあんま関係ないんですね。だけど 女性の方はメイクされるじゃないですか、そうすると、ですね取ったり外したり、まあ、できるかというと、結局、メイクしてればマスクで剥けちゃうし、じゃあメイクしなきゃいいじゃんって言って、ノーメイクでいったらマスク取れないですよね、だから男子よりもね、非常に複雑な問題が絡んできてると思うんですよ、女子の場合にはね、それでね、私たち接客業っていうのがね、マスクに対してどういうふうにもともと考えてたかっていうとですね。 もともとはというか本、本当に1年前の話ですけど、1年前なんていうのは、マスクしててお客様を接客するって失礼じゃねえかっていうような時代だったんですよ、わずか1年前、接客業でマスクしてるなんてありえないでしょっていう時代だったし、僕もそういう風に思ってたし、そういうことを要求してました、特にね、風がひどくて咳が止まらないとか、そういう場合以外はね、 マスクを取って接客するっていうのは、これはもう基本で、まあなぜかというと、表情がわからないからですよね、お客様に表情がわからないから、しっかりマスクを取って表情を見せて、でちゃんと自己紹介をしてで、接客してくださいっていうのが、これはまあ、普通常だったわけです、これは当たり前だったわけですね、そしてですね今、それが当たり前ではなくなって、非常識になったわけじゃないですか、じゃあね、どこまでが非常識なのかっていうのをですね、まあ、考えるんですけども。 これもね考えても空気感が人それぞれぞ違うんですよね例えばですけどじゃあ会社でね挨拶するときだけマスク取りましょうと、例えばの話ですよ会社もね今、なかなかこういうことをね強要できないこういうふうにやろうっていうのをですねなかなか言いづらい状況であるのでうちはそういうのは決めてはいないんですけれども、まあ、例えばです。例えば挨拶する時だけ マスク取りましょう、こんにちは、今日何々さんを担当させていただきます、まさチャンネルと申します、よろしくお願いいたしますっていうことをですねお客様に向かって言うときに、じゃあ、マスク取りましょう、まあ、僕はちなみに取ってます、取って一応、お顔を見せて、今日は担当させていただきます、まさチャンネルと申します、よろしくお願いしますって言ってから、マスクさせてもらいますって言って、マスクしてますね。でその マスク取ってお話しするときも、ちょっと離れて、ちょっと離れて、まあ、2メーターって言われてるけど、まあ、2歩ぐらい下がって、き、まあ、今日担当します、またチャンネルと申します、よろしくお願いします、マスクさせてもらいますみたいな感じで、一応やってますね、でその後手を消毒するというような感じでやってます。じゃあこれがねささっき言っききた社社員女子社員だととどうかとさっき言ったように マスクをしてなきゃいけないから、もう口紅だ、なんかチークだなんだもう全部取れてるんですよ、じゃあ簡単にね、じゃあマスク取って、じゃあ挨拶してくださいっていうことをですね言ったところで、僕らはできるけど、女子社員はいやいやいやいや、もうね、半分ぐらい口周りなんかもうメイクも取れちゃってるし、口紅なんてもう、マスクにベタついちゃってるし、無理ですよ、取れないですよ、取れって言われても。 っていう感じなんですよだから、使い回しできるこう洗ったりとかして使えるマスクっていうのも、女子はなかなかしづらいんですよね、仕事中とかはね、結局、結局こうメイクしてマスクするから汚れちゃうからさ、そうでしょ、でも男ってそういうことを考えてないんですよね、本当にね、あの男って楽ない、いいものなのよ、<笑>そういうことを考えると、お客様、そういうふうにされたお客様、ね じゃあ僕がマスク取ってちょっと離れて今日、担当します、またチャンネルです、よろしくお願いいたしますって言うたとするじゃないですか、あマスク取ってちゃんと挨拶して、本当丁寧な方だなって思う、思うと思ってるから俺はやってるんだけど、だけど、そうじゃない空気感の人も絶対いると思うのね、おいおいお い, よいよマスク取るなよ、おいっていう方も絶対いらっしゃるでしょ。これってさじゃあマスク 撮ってるよこいつはっていう人にとってみれば「まさチャンネル」は非常識でそう思ってない方にとっては「まさチャンネル」ご丁寧な方だなって思われるわけですねそのね空気感なんですよこの空気感をどっちかに決めてほしいんですよ僕は決めてほしいんですよねその何ていうんでしょうねお国のね偉い方まあ今でいうとねま菅さんとかそういう方ですよそういう方が今ね挨拶はこういうふうにしましょうって例えばね 離れてマスクを取ってね、ねちゃんとお顔見せて挨拶しましょうっていうのがね、非常識であるということであれば、僕がやってることが非常に非常識になるので、もう祖国やめますよね、で分からないから僕やってるわけですよね、それから、企業面接とかですよ、これ、どうするんですか、マスク、まあ、もしかしたら、こう面接の前にですね説明等あるのかもしれません、例えばマスクを取って、会釈なり、挨拶をしてからマスクをして自己紹介をしてくださいみたいな。 そういうことがあるかもしれないけど、何も言わないでね、もしかしたら反応を見てる可能性もあるわけじゃないですか、学生さんとかはどうやって、その面接の練習時とかにね、ど う, どういうふうにしようって言われてるのかなっていうのも気になるんですけど、ちゃんとね、マスク取って挨拶しましょうって言われてるのか、いや、今の時期、マスクは取っちゃだめだよってって、マスク絶対取っちゃだめだよっていうふうに教わってるのか、どっちなんでしょうね、でも、どっちも正解じゃない。 でどっちも間違えてない、だけど、企業側にとっては、マスク取んなよ、お前らって思ってる企業にとってみれば、マスク取って挨拶しやがったら、こうちょっと思って、それでダメになる可能性もあるでしょ、だから、どこが OK で、どこが OK じゃないのかっていうのを、ね、はっきりやっぱりね、決めた方がいい気がするんですよね、新しい生活様式として、マスクの取り扱い、本当ね、これ、難しいと思いますけどね、でもはっきり国の上がですね、 挨拶の時もマスク取らないで挨拶しましょうとか、例えばマスク取る場合には、まあ、2歩、2メーター以上離れて小さな声で挨拶するようにしましょうとか、面接の時はね企業の方に面接の時はマスクの取り扱いはこういうふうにしてください、挨拶の時はマスクを取ってお会釈をして、でマスクをしてから自己紹介をするように指導をお願いしますとか、そういうことがね、はっきりと言って いただいた方いいただいただ方が国民はわかりやすいんじゃないかなと思うんですねそして男子と女子空気感が違いますよとマスクに対してねまあ、このチャンネルマサチャンネルを見ていただいていただいている方はですねほぼほぼほぼ男性です、えー、もし女性の方でこのマサチャンネルを現在見ている方がいらっしゃいましたらその方は天然記念物です<笑><笑> 多分手を挙げてくださいって言っても、本当、数人しかね、多分ね、手を挙げてくれないと思うんで、もう女性の方だったら、俺、全員にまさチャンネルステッカーとかプレゼントしていいんだけどな、<笑>だってさ、まあ、アナリティクス、動画アナリティクスっていうのが出るんですよ、男性何人とかさ、何世代がどのくらいかとかで出るんだけど、男性 99.8% とかだよ、<笑>そしたらさ。 ねとんでもないでしょ、これ、100人いたら1人いるかいないかってことじゃないですか、1人いないってことか、<笑>やっぱね、どうしてもね、やっぱりカブというね、クロスカブ、それからカブ、これをね、中心としたモトブログをやっているまさチャンネルとしてはですね、やっぱりね、女性にも乗りやすいバイクなので、ぜひね、女性の方、乗っていただきたいなと思っているわけでございます。なわけでですね、新しい生活様式。 特にですねマスクに関してどういう空気感なのかっていうねのうねしっかり国のね上の方は決めていただきたいなというようなそういう話でしたあ ー, あー寒い な, 寒いなやっぱ り, っぱり<笑><笑>一応ね今日こういう格好で出てきてますっていうねえっ、ー、とまあ、概要欄に冬のマサチャンネルの装備っていうのをね貼り付けておきますそれからですね今日出てくる時に まあ、僕は電熱使ってないんですよ、グリップヒーターしか使ってないんで、ど北海道です、北海道、北海道、どういうふうに入ってるかっていうのをね、ちょっとあの画像で貼り付けておきますね<笑>、えー、何枚だ、1、2、3、4、5、6、7枚、今日七7枚かな、1、2、3、4、5、5枚だ、今日五5枚しか使ってない、でもさ、30枚600円とか700円とかで買えるから、まあ変に電熱買うよりね、 安がりかなーなんて思ってるんですけど、来年、来シーズンか、来シーズンは電熱が欲しいと思っている、まさチャンネルでございました。<笑>ということ で, です、ね、そろそろ、そろそろなのか、そろそろ秩父に着くのかっていう感じですけど、なんか、<笑>早く出ないのにね、家出たのが10時っていう<笑>、到着するのが12時ぐらい、で4時までだからね。 まあ、またね、まあ、10個ぐらいまれるのかな、どのくらいまれるか分かりませんが、とりあえず行っていきたいと思います、でそのね、秩父札所巡りツーリングに関しては、えー、今ね、えー、徐々に編集中でございますので、ちょっとお待ちいただければなと思います、この後ですね、まさチャンネルは、ですねこの動画だけじゃないよっていうね、ご紹介動画が流れます、クロスカブを中心としたツーリング動画。 それから整備動画、それからです、ねえー、いろいろなことをおしゃべりしたりするモとブログ、そういったですね、皆様にためになる動画もたくさんありますので、他の、まさチャンネルの他の動画の見方、それからチャンネル登録の仕方のご案内が流れます、その後にチャンネルを閉じていただければなと思いますので、ちょっとお付き合いください。それででは、ま、たチャンネル、この辺で失礼いたします。 さような「もうすぐ春ですね恋をしていませんか」「春恋早く」